これがさらに 1000, キロ1000個集まって 1000kg 媒体になりますと 1MB 以下同様に 1GB1TB1PB といった単位で表されますで。一方で注意しなければならないのですがこのメモリ容量は10の3乗をひとまとめにする場合のほかに2の10乗すなわち1024個をひとまとめにする場合もあります。 先ほど述べました 1KB については10の3乗、すなわち1000バイトを 1KB とみなす場合と、それから2の10乗、1024バイトを 1KB と表す場合がありますので、状況に応じて注意が必要です。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。 で、えっ、ー、と、先ほど紹介しました、この2の10乗を単位とする、このメモリ容量の単位について、最近では、この2芯接頭時と呼ばれる記号を用いたメモリ容量の単位も使われております。例えば、えっ、ー、と、2の10乗バイト、1024バイトのことを、1キビバイトというふうに呼びまして、えっ、ー、と、1キロバイトの k と b の間に小文字の i を入れた形で表される、表すことがあります。以下同様に、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 単位にしているということで、えっ、ー、と先ほどのキロバイトやメガバイトとあの区別することができます。準備ができましたら次のスライドへ進みます。えー、次に計算機のしゅ記憶装置メモリの配置について説明します。計算機のメモリには命令やデータを格納しますが、このスライドにありますように、えっ、ー、とバイト単位で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 と n マイナス一番地までが割り当てられています。そしてこのメモリの配置を図で表す際には、通常このゼロ番地を一番下に置きまして、一番地二番地とこうメモリをの箱を重ねていくような形で表します。準備ができましたら次のスライドへ進みます。次に。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 4バイトになるように、その4バイトの箱を横に並べて、で、これを縦に重ねていく形で、そのメモリの配置を表すことがあります。で、その際、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、一番下のアドレス0の段ですね。えっ、ー、と、ここのそのメモリの配置は、えっ、ー、と、その4つの箱が横に並んでいるわけですけれども、えー、その、一番最初の0番地の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 いう形で、えっ、ー、と順番にそのまあ最後ですね、その N 番地までのワードを並べていくという形でこのメモリの配置を表します。準備ができましたら次のスライドへ進みます。え次に第 1.2 節えテキスト10ページからはえっ、ー、と全金規範の説明がありますがこの全金規範については。